次はいよいよ設計・制作です。個別のページについて検討しますが、この時もいきなりコンピューターに向かって制作するのは絶対良くないですね。次の段階を踏むまあ、ページ構成、ページ内容の設計。実際に作成するページはどんな内容、どのページ。それらのページはどういうふうにつながっているというのを決めます。でそれが決まったら次は素材の収集をします。ページに載れる文章を準備する。えー、画像、まあ、図を作るとか。 写真を撮ってくるとか。で、これらが全部できた段階で、初めて、えーまあ、ソフトに向かって、設計に合わせて内容を組み込み、テ、えーブのを制作する。で、最後にチェックとレビューが必ず必要ですね。で、特に一番については、えー、作成するページごとに、えー、この1ページ目はこんなことを書くんだよ、えー。タイトルはこうです。こんな文章。写真はまあ、なんと何を、えー、撮るつもり。こういうふうに。 全部一通り一番っつ、こう、紙のメモに書くのがおすすめですね。で、紙のメモを用意した後で、ね、それをこう並べてみて、あ、これは線形構造とか、こんな風な解消構造とか、いう風に決めるというのはおすすめかもしれません。2番については、実際に文章を作成して打ち込んだり、写真を撮りに行ったりします。他人の文章を勝手に利用することはできませんので、ね、自分で作文する、あるいはライターさんに頼む。で 内容によってはこの段階でインタビューする、取材するということも必要ですで。画像については写真は撮影し、図は描きます。サイズやファイル形式は、まあ、スタイルガイドに従って調整します。それが全部できてからようやくソフトに向かってページに制作します。えページの大枠、デザインが、例えば共通の CSS はこれとか決まってるはずなので、えそれに従って文章、画像を入れておけばいいはずです。また、ナビゲーションリンクも必ず入れます。 で単に制作するだけだから。制作した内容が正しいかどうかチェックすることも必要だ。その時は、漫然と見るんじゃなくて、チェックリストを用意してください。えー、例えば、えー、各ページにタイトルがついてますか各ページの内容は、この設計時に予定したこの内容と合ってますか、えー、例えば、画像には説明文がついてますか、えー、アルト属性がついてますかだから、えー、各ページに含まれるリンクは正しく辿れる。 これはですね、結構あるんですこう、ナビバー作りますよね。これを辿ってみないと、えー、URL がミスタイプしてて辿れない。リンクが切れているというのは、非常に不愉快な、えーえー、見ている人をさせますから、必ず辿ってチェックしてくださいで。自分で作ったページを自分でチェックするというのは甘くなりやすいので、他の人にレビューしてもらう方が問題は見つけやすくなる、うん、でチェックが終わって OK になったら、サイトを実際に公開します。 サイトの交際は、実際、まだサイトを用意している各ファイルにまとめて、Web サーバンにいうする。で、そのディレクトリに置くと。で、設置したらもう一回、各ページが計画通り見られるか、リンクが新しくなるか、まあ、ちゃんとチェックしてください。で、設置が終わったら、あとは運用、オペレーションですね。で、えーまあ、オペレーションで動的処理、 まあ、ウェブアプリケーションの場合、はいろいろとこのデータ処理のチェックもするんですけども、えー、それは今回あ扱わないとして、えー、単に HTML と画像であっても、えーまあ、運用の時のエラーって、えー、最初にチェックしてやれば、あとはサーバーが止まってるかどうかと、載ってるんですね。ただ、いつまでも公開した的なのものがあると、誰も見ていけなくなりますから、定期的に新しい内容を追加したり、古い内容を削除して、えー、たまに見ると新しい内容ができてるなというふうにしないと、 一回見たらもう全然変わらないんじゃ、もう見てもしょうがないになってきますから、えー、効果が良くないね。それから、えー、外部のページへのリンクが書いてある。そうすると、その外部のページがなくなったり、えー、ページ構成を変えて URL が変更になったりすると、また切れたリンクだ。ですから、切れたリンクがないように、例えば、うん、相手先が変更になったら、リンクもよっとメンテナンスして変えると。 そういうページ公開後のメンテナンス保守ですね。保守も使いやすいサイトのためには重要な作業だということを理解してください。